あしたと思うんですけれども、なんかね、僕一日、その日は結構痛くて、次の日、まあ結構収まってきて、その次の日は、もっと収まるはずだったんですけれども、あの、よりなんか顔がちょっとパンパンになってきたというか、なんかね、やっぱり、あの、顔のね、骨にドリルを入れるってことは、まあ、そんな簡単じゃないんだなっていうふうに思うし、今回僕、あの、追加で麻酔を あの、お願いして、なんか、ほぼ、な、記憶がない状態で、手術というかオペをしてもらうっていう、あの、なんかオプションをつけたんですよね。で、それマジやってよかったなと思って、僕記憶なかったんですよ。その1時間全部ね。だから、まあ、シンプルになんか麻酔ってすごいですよね。なんか僕、ふと思って、麻酔だって、なんか注射すると、その部分だけ何も感じないじゃないですか。それって で冷静に考えてマジやばくないですか本来この麻酔がなかったら、超痛いままやっているのに、なんか痛みなくやれちゃうって、なんかすごいっすよね。っていうのを、まあ、感じました。で、今回のタイトルにもこれ続くんですけれども、その前に一旦、えー、お便りの方読んでいきましょう。えー、大川さん、おはようございます。 朝にお便りいただいてますね。今、現在、頭の中で考えていることを教えてください。また、最近気になってあることは何ですか気になっていることは何ですかですね。すいません。5時脱っ時は僕もよくあるので、えー、見逃したいと思います。<笑>えっとですね、今回の、えー、このお便りを読んで、えー、このポッドキャストのテーマを、ね、考えさせていただいたんですけれども、えー、まあ、素直に、ポッドキャストって、 もう本当に毎朝7時に投稿して、皆さんのなんか一日の始まりに聞いていただけたらなっていうふうに思って配信しているわけなんですけれども、あの、今日は別にそんなためにならない話でして、かつ、ポッドキャストならでは、本当に聞き流している人ならではのテーマにするということで、僕の頭の中をもうそのままシェアしたいと思います。何を考えているのか。 まあ本当に今現在ですね。えー、今現在僕がこのポッドキャストしているときに頭の中で何を考えているのかっていうのを共有したいと思います。えー、正直なところで言うと、今はクラウドファンディングにめちゃくちゃ頭を使っていますね。 えー、それは、まあ、どうい、ね、これ、まだ、クラウドファンディングで何っていう方のために、まあ、お伝えしますと、まあ、プロジェクトを立ち上げて、えー、支援を、まあ、多くの方たちに、まあ、募ると。 だからそのプロジェクトを後押ししてくれる、応援してくださる方を募集して、え、目標達成したら、そのままそのプロジェクトに使えますよっていう、まあ近年出てきた、まあこういったサービスなんですけれども、そのクラウドファンディングを使用して、まあ、あの、僕のポッドキャストでもお話しした通り、日本一周をして、 日本の文化や景色、人ならの魅力を一本の動画にして世界へ発信するっていう、まあコロナのこの状況だからこそできることをね、え、やろうと思っていましてプロジェクトを立ち上げたと。で、今、クラウドファンディングを立ち上げて2日目なんですけれども、まあ、えー、 今現在の支援、目標達成率が 43% ですね。目標金額が210万円に対して、90万5千円、今、あの、支援金が集まっております。で、この度ね、あの、ご支援、ご協力くださった方、本当にありがとうございます。あの、皆さんの名前は絶 に忘れないいののででまあ、まずはそちらのね感謝をしたいと思っておりますでやっぱりこれ、まあサロンにもね、えー、毎日記事書いていまして、えー、そちらでも先日あの配信させていただいたんですけれども、あの、クラウドファンディング僕やるのが初めてかな多分初めてなんですけれども、ここまであの本気で、なんてだろう、思いがあって、えー、なんてだろう、プロジェクト立ち上げて資金を募るっていうのは初めてなんですけど、あのー、 やっぱりこのクラウドファンディングって、あの、お金とかが、お金のなる木ではないって、金庫西野さんもよく言ってるんですけれども、これ信用を換金する装置、 と思っていただいて大丈夫なんですね。で、まあ、あの、お金を稼ぐとか、そういった人たちは絶対に集められないようなシステムになっていまして、やっぱりそのプロジェクトを通して、どのようなことができるのかっていうその価値と、あとはそのプロジェクトを立ち上げた人の信用の価値からと思うんですね。なんか今までその、 まあ僕で言うとよくなんかコメントでいただけるのが僕はやっぱ YouTube でこういった有料、本来有料であるコンテンツをたくさんシェアして、え、信頼を積み重ねていたからこそ、え、支援してくださるみたいな、まあ本当に信頼が溜まってる人じゃないと実際にこの目標っていうのは達成できないんですね。で、僕もそういった発信をサロン含め、え、YouTube でもメインでも、え、お話ししまして、ここまでね、 このプロジェクトに対する思いが強ければ強いほど、やっぱり、危機感があるんですよね。なんか、目標達成しなかった時の、あの、自分のこの、なんて言うんだろうな。短い目標すら達成できない自分の力とか。で、やっぱりその長期的に達成したい夢とかがあるので、そういうのを掴むためには、やっぱり目の前の壁をきちんと乗り越えていかないと、 えー、そういうのって、何て言うんだろうな。あのー、絶対に夢達成できないと思っていますので、あの絶対にこのクラウドファンディングってのは成功させたいと。まあ一応二日目にしてまあ半分ぐらい行ってるんですけれども、言うても半分ですから、これ全然、あの、達成しないってこともあり得るんですよ。 なので、あの、クラウドファンディングって、やっぱりそういった信用、積み重ねの可視化であって、急にね、えー、やって集まるわけではないんですけれども、えー、地道に泥臭く行動することによって、あのー、結果ってのは訪れると思うし、それはクラウドファンディングだけじゃないんですよね。クラウドファンディングだけじゃない、えー、様々な、あのー、仕事とか、あとはプロジェクト。 他のそのクラウドファンディングじゃないプロジェクトとか、あとは動画制作とか、あの、一生懸命頑張っているそのものに対して全て言えることだと思っていて、あの、何事も簡単な道のりはないということですね。あの、一生懸命努力して、えー、一生懸命考えて、結果的に結びついていくものだと思うし、えー、もしそれが達成しなかったとしても、仮に達成しなかったとしても、えー、努力し続けているその過程というものは、積み重なっていって、 で、最終的に、まあ、先ほどもね、目の前の壁を乗り越えてからこそ、最終的な夢がつかめるっていうふうにお話したんですけれども、そこで挫折を経験するからこそ強くなるっていう側面もあると思っているので、あの、ぜひね、このポッドキャストを聞いている方で、今何か挑戦しているという方がいましたら、僕もね、本当に今一生懸命挑戦している段階なので、あの、ぜひなんか、 あの、頑張っていただけたらなというふうに思っております。まあ、それがシンプルに、本当にクラウドファンディングのことしか考えてなくて、クラウドファンディングについての動画とか、あの、本とか、インプットしまくってますね。このリリースしたタイミングで。で、この3日4日ぐらいで、どんどんそういった施策を、あの、発信していって、あの、目標達成できたらなというふうに思っていますので、あの、もし、あの、ご支援いただけるという方がいましたら、 あの、本当に一番、あの、価格が低い支援で1000円から可能になっていますので、あの、ぜひいただけたらすごく嬉しいなっていうのは本音です。で、まあ、そのクラウドファンディング以外に何を考えているかっていうと、実際に日本一周した時に、どのような構成で、どのような取り方をしていこうかっていうのを結構考えてますね。え、それは YouTube 上でいろんな動画を見て、インプットしたりとか、あの、サロンメンバーにアドバイスもらったりとか、 本当にどういったコンテンツを作ろうかっていう考えをしていたりとか、あとはですね、まあ本当にそれですね、今はもう日本一周で世界発信するっていうこと以外何も考えていなくて、えー、僕って皆さんなんか能力高いというふうに思ってるけれども、あの皆さんが思ってる以上に本当にバカでして、あの、頭全然良くないんですよ。 だからこそ自分のその弱みっていうものを理解して、会社のメンバーとかに補ってもらっているし、自分が一番ね、引入れているその側面を最大限発揮できるような環境を作っているので、そんな二つのことを一斉に考えたら、もう破綻するっていうことはね、もう目に見えているので、まずはこの日本一周で2ヶ月間のこの挑戦を成功させる。で、クラウドファンディングを達成させる。 なので、この日本一周っていうこと以外は何も頭の中に今ないですね。で、今も、あの、ちょうど今、目の前にね、テスちゃんが PC の前で寝ながら、あの、ポッドキャスト撮っているんですけれども、あの、a z o n で今その、日本一周時に必要なキャンプグッズとか、そういった何を買おうかなっていうのも考えていたし、日本一周以外何も考えてないですね。まあ、あとはやっぱサロンとかですかね、あの<笑>、 まあなんての、今1000人以上の動画コミュニティになっていまして、この1000人っていう動画好きの人たちをどう、あの、楽しませることができるかっていうのを、まあ常に考えていたりとか。まあ本当そんな感じですね。なので今日はシンプルに僕の頭の中をそのまま皆さんに配信させていただきました。で、まずね、このお便りの最後の方に最近気になっていることは何ですかっていうお便りがあるんですけれども、 最近気になっていることはですね。いや、マジでないな。本当日本一周のことしか頭で考えていなかったので。うん。むしろどこ回ってやろうか、みたいな。 日本にどんだけ美しい景色があるんだっていうことを考えております。すいません。なんか身 の, 身のない話をしてしまったんですけれども、あの僕は今こういったシンプルなことを考えて、シンプルな努力をしております。なので皆さんの糧になればなと思って今回も配信させていただきました。今日もね、最後まで聞いていただきありがとうございます。あの、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。それでは皆さん、今日も頑張ってください。さようなら。